アイドルグループにはセンターポジション、いわゆるセンターと呼ばれる位置に立つメンバーがいる。グループとしてセンターがいる場合や曲によってセンターになるという場合など様々。そこで今回は10ケラ30代の女性100人にジャニーズでセンターといえばというアンケートを実施。センターに選ばれたトップ3は 四角第3位は国民的スマップメンバー木村拓也。第3位は木村拓也。木村は元スマップへのメンバーとして、今でも国民的アイドル的存在。多くの後輩たちが活躍する今も、第一線でジャニーズをリードし、4月には主演ドラマ、風間王やけおや、京城ゼロ、富士テレビ系、がスタートする。 スマップが、もう厳密にセンターが決まっていたわけはなく、曲によっては中井雅宏がセンター位置に立つことも多かった。スマップが解散してもなお、ザ・ジャニーズの手をって感じがする、19歳、女性、営業販売。グループだけではなくジャニーズを代表するメンバーだから、30歳、女性総務人事事務とにかく一番目立つと思う31歳、女性主婦。 とても有名。カリスマ、26歳、女性、営業販売、好きです。存在感がすごい、33歳、女性、資格第2位は絶対的エース平成山田良介。第2位は、平成ジャンプの山田良介。山田は絶対的エース不動のセンターと呼ばれ、グループ以外にソロで俳優としての活躍も多い。 4月期には橋本環奈主演ドラマ、王様に放ぐ薬指 TBSK でヒロインの相手役を演じる。デビュー当時はメンバーの中島優勝がセンターだったが、後にセンターが山田に変わったため、中島と山田の間に確執があった時期もあったという。 しかし、中島は2021年に出演した、オストディオ同局系に当時を振り返り、山田とはぶつかった時期もあるが、山田が努力値だと称賛。今ではお互いにリスペクトし合う間であると語っていた。安定の、センター不動の、センター26歳、女性事務職。山田良介は平成の絶対的エースだから23歳、女性学生フリーター。 見た目からジャニーズって感じだしセンターのオーラを感じる37歳、女性パートアルバイト。圧倒的センター化を山田良介した方たん、28歳、女性、事務職。天使のような可愛らしさの少年期さらにかっこよさも兼ね備えた青年になった。ユーモア溢れる性格、ダンスもうまいのに適度に抜いていて超かっこいい、38歳、女性、自営業。 圧倒的な、花37歳、女性専門職。かっこよくて隙がない感じでグループの、顔25歳女性。いつも真ん中で踊っているしソロパートも多い23歳、女性学生フリーター。めっちゃかっこいいしセンターハイする32歳、女性契約社員派遣社員。資格第1位は、圧倒的存在感、金プリヘイヤー仕様。第1位は、 kng&mous のの平平野野キンバーは金プリは2018年5月23日にシンデレラガールで CD デビュー。キンプリもセンターは曲によって変わり。平野はデビュー前の4月に放送がスタートした杉咲花主演ドラマ、花のチャレから花男 NEXT シーズンケラ。 TBSK でヒロインの相手役を務め、デビュー曲でもセンター的ポジションだった。圧倒的な存在感37歳、女性出版マスコミ関係。これぞ、アイドル。手ほどキラキラしている37歳、女性。ダンス歌のセンスがある。バラエティでも活躍していて、今のジャニーズといえば名前が上がる31歳、女性。専門職。 センターとしての魅力を感じる28歳女性会社員。見た目中身共に愛されていて輝いている29歳女性技術系。かっこよい人柄も良い。歌も踊りもできるし、ひときわ目立つ31歳女性公務員。これぞアイドル。キラキラ輝いている37歳女性。イケメンでオーラがある。